あの日本の皆様、大河前と申します。あの今はねあの、教会の先生をあのですそれあの。日本をねあの、1992年、2000年までにね、留学を務めました。鳥取大学、医学部で。それで、一体ねあの、北京大学をあの中国に帰国しまして、それで移民あの、トロントの移民しました。 それ、の大変にあの神様のこととね、あの宗教信用のことは関心しました。それで、ね、あのあのトレント、ね、新学院 の, あのテンデール・ユニバーシティ・セミナリーで、ね、勉強しました。その勉強中ね、あのそれであの、神様の、真の神様 の, 神様の宗派する資格をね、 書 き, あの書きましたので、それであのあの一応ねあの、聖書の全部の内容をあのまとめした形で書いたので、それであのこの疾患を読んで聞いてられない、その聖書の何を教えてるのが大体分かります。それであのこの周波の疾患は、ね、あの治療 の, あの 役, に役に立つので、 もし何かあのあのあのうつ病とか、それと他の、ね、病気にあったりとかね、この疾患をねあの繰り返し読んだら、ぜひあの必ず役に立つと思いますので、ぜひご使用してください。あの今はね、あのこの第6部分、あのあの章 の, あの、それはね、あ そう祈りとあの 助, あの助け呼ぶ助け呼ぶの章です。そう今あの始めますので、よう言意してください。そうあ私の主は、私は、私 の, 人 生, あの人生のあなたの救いを求めるの SOS の信号を送ります。そのあなたは協力ですので、私の欲点はあなたをあなたを 必要としその あ, あ, あなたは私を教えることができるので、私の無知にあなたを必要とします。あなたは聴力ですので、私の無能力、そのあなたは必要とします。そのあなた私のいいあの要望、ね、欲はあ な, たをあなたを必要とします。それは あ, の あ, なたあなたの見得です。 私のあの託録、託録、あなたを必要とします。それはあなたああなたあなたの、あの、あのは、は、あのは、倍ですね。倍です。私のせいはあなたの支援ですの で, ですこ、ですこと、あなたを必要としますとする。私の不満は、私の不満はあなたの腕を でをあなた の, あのサポート、つまりあなたを必要とし。そう私の支配はあ な, あなたは快適であることと、あなたを必要とします。私は必死で偶然とげ、あなたは私を統計します。統合。統合 月日のページですから、私は完全にあの別荘をしますが、別荘を知っていたら私の位置 の, あの親族である。その私の友人は、あの私の友人私の、私のために貧困から私を残してあります。その私は訴えになるかもしれませんので、私の親族、親戚も私を 残すこと。Okay. 会社 会, 社会は原因、私のせいからあの私を放棄することができます。いいちの私の衆は、あなたはいつも私に投稿、私のせいわし、私の抹毒、ま、私の修行、私の成功はあなたは必要とします。 私の成果私の成果はあなたの必要とします。私の名誉はあなたにと必要します。あのなぜなら、いい位置のあなたの私をすることが、助けることができる。そう、抑え、抑えめで、抑えめ、抑えめで、慎重で、あの 急いで意 識, 意識ができません。それ、あの謙信な人であるために、心理を知るために来る人は出るために。以上で、第4書の読み終わりました。ご清聴、本当にありがとうございます。あのもしあの、過ぎてたら、こ の, こ の, の内容ね、他の人にあのこうあの教えてください。 それでもうもしよければ、このチャンネルご登録をされた ら, れたら本当に幸いです。本当にありがとうございます。またね。